今回サファリ冒頭はテスラで参りましょう自動運転ミ サ, イサファリパークの動物バスが人間を食べるかのようだ交流部の渋滞あるある後ろの車が割り込まれそうになってたら減速のタイミングを工夫してブロックを助ける奥で入るのがルールらしいが感情的には手前で入っておきたいやつなんだあのギリギリの時間に出て帰国した時信号待ちや道路混雑を言い訳にしそうな人はお前の受精レースの時渋滞すればよかったのに 死ね一つとっても、いろいろな言い方があることを知る。死ね一つとっても、死ななくていいから、生まれてこなければそれでいい。宇宙戦艦ヤマトの波動法を概念ごと飛び越して、過去未来全ての時間軸で、目標の存在を現実から抹消する SF 兵器のような発想。車線規制の前にギリギリで割り込んだ人たちは、規制を追い越す車もいないのに、追い越し車線に集団で入っていく。渋谷のハロウィンに行く人たちが、世間からどう見られてるかわかる瞬間です。 コミケでコスプレしてる女の子に集団で群がって、パンツ盗撮しようとして、むっちゃ怖がらせる男レベル。おっと、バスがいましたか。すり抜け失敗ですね。そして中指を立ててくると、は反応する前にちょっと考えてみてよ。あんなところから中指立てられてさ、普通気づかなくね。顔と偏差値を脳内で結びつけるために、サンプルを撮ってるんだろ。そうでもないと人の顔なんか見ない。なんだろう、マラソン大会でショートカットして、失格になる人みたいなことしないでもらっていいっすか。 サバゲーで撃たれても黙っとけばバレないっしょ当て逃げしても気づかなかったお金なくても自民党のせいなんだその止まり方自分でもカックンってなったろ外から見ててダさいぞ左足で適当にブレーキ踏んでんのかドアもバンって閉めるし赤信号もカックンって止まるし交差点の右折でもハンドルを3回くらいに分けて切り込んでる左折も一旦右に切ってから始めるし ETC はバーが開く直線に急ブレーキそこは止まるところだろ こっちの方が被害大きくて草どこ見て運転してるんですかねハロウィン用の装飾メガネでもかけてたんですかねオスザルが全裸の人間のコスプレをするっていうネタ。小型犬にも先祖帰りの大型化とかあるし、人間の 5% パーいイは先祖帰りでお猿化してるんでしょうね。適当に売って変換した先祖帰りという表記ミスで、投稿主が脳みそ操作しってコメント欄で書かれるやつや、そういう人たちに表記ミスの訂正を月収15万円でやらせて、自分たちは楽して稼げば解決。今の世の中はそうなっている。 おいちょっと近くねえか。これは徘徊高齢者パターンですわ。三車線になるの待って、盛大にはみ出しながら素早くぬついぶんとお赤いですね。車線の中に収まって走ることもできないし、行いも汚いし、お尻の穴から生まれてきたんでしょうか。それは草と折り越してくそ、世間で流行るバトウ文句になれ。マザー F の次は、アヌスボナーとか言えばいいの入り口から出て出口に入っていく。 進化の童貞を逆走したっていいじゃないか。お尻の穴は入り口じゃなくて出口だし、童貞という言葉選びにも悪意がある。人生の選択を全て間違えたから今があるんだ。生まれてくる穴を間違えたっていいじゃないか。間違って選択って表記しちゃってもいいじゃないか。人間だもの、水に流して。いで。社会は不平等なの。お前の居場所はないの。死ぬか平の中で過ごすか選んで、ひで。 キリストが中絶を禁止したり、赤ちゃんを捨てるのを法律で禁止するのが、問題を悪化させてるの。つまり政府のせいなんだから、生活保護でも取ってなさいよ。君たち他人のせいして、被害者ずらするの得意でしょ。3.5、脳の血液創用かなスカイラインクロスオーバー。 突然変異でデブって、一世代で絶滅した個体。排気量増やすよりも先に車重減らそっか。ワイプリウス PHV 乗り、車重は 1.8 となるし、排気量は 1.8 しかないし、加速力がゴミすぎて無せびなく。なお新透明を走るたび、なんやかんやリミッターに当たる模様。目測を誤った人が前に入ってくるでしょ。ぶつかりそうになるでしょ。煽り運転みたいになる上に、再加速で1分かかる。加速力がゴミすぎて、テスラで急速充電しながら飛ばしていった方が、まだ早いレベル。 右車線封鎖トラックが一瞬だけ左に戻ったタイミングで、抜ききれなかったらまた入ってくるでしょ。そっから3分は並走する。5キロくらいかけて5台くらい抜いてまた戻ってくれるでしょ。後ろに詰まってる車列の計が加速しないでしょ。そいつの前に入ってくるでしょ。そうやって追い越し車線が、血の果てまで詰まるんだよな。こんな口論に使う時間があったら、 とっとと帰宅して家でしこってた方がマシ法定速度以下で走って、遠赤に乗り上げてスタックして動けなくなる。田舎の軽自動車のジジババを少しは見習え。これ定期私の住んでるエリアって高齢者多いけど、ラリーコースみたいな道を通らないと大通りに出られないから、人を引く前に自滅できて安全だと思います。若いなぁ、みんな言うけど40代、地域活動腰痛 い, い。追い越し車線の支援た一人旅、110キロで精いっぱい。時期に詰まって72キロでしか流れなくなる。 それが社会の停滞ってやつだ。そのうち渋滞するんでしょうけど、道と違うところは交代してることですね。なお交代の方は人員不足でできていない模様。コンビニとスキアが24時間営業をやめ、保育所が介護施設に蔵替えを行い、学校を改装して介護施設として使う。高校生には触れ合い活動とかいう名目で、介護へのただ働きが義務付けられる。もしくは受験のために必須になる。高齢者を安楽死させる薬を作って、介護職に混ぜる。 そういう活動をしていた秘密組織の存在が何者かによってリークされ、世間を騒がせる。もしくは、2年後あたりにそういう系のドラマが放映されて、プチ社会現象になる。ここに来て現実味を帯びてくる、スタッフ細胞のおごかたさん、実は闇の組織から消された説。その矢部をつつくと、悪いことしてないのに、ホリエモンやカルロス・ゴーンみたいに、適当な理由つけられて逮捕される。その時は事実陳列罪で逮捕されたと、ニュースで流してください。メディアの皆さん、現実の捏造は得意でしょう。 そのタイミングで飛び出すのは万有でしょう。開かずの踏切に引っかかって、左右確認をしたら電車が来てて、それを見た上で駆け抜けて突っ切るタイプ。袋へのじゃがいもの詰め放題で、詰めてからレジに持っていくまでの間で落ちたら、それは床に放置していくタイプ。冷凍食品を。 元あった場所に戻さないタイプ。寝る前1時間にダラダラスマホを見ることで、翌日の朝がきつくなるという選択を毎日積み重ねてきた。どうせその1時間の中身ヤフーニュースのコメント閲覧にろ。ヤフコメの存続にコスト払ってるとかテロリストやん。風俗店への出入りを小学生に見られる方がまだマシどうでもいいんだけど、名古屋市内に数カ所、通るたびに気まずくなりそうな。外に女の子がプリントされたキャバ店がある。名古屋はバニラトラックも来るからな。運がいいとバニラの歌も聞けるぞ。 追い越し車線詰まりまくってますな後ろの人の車間が近い時、一旦先に行かせることもしない無能の集まり。なんだ今のそして路肩から追い越していく車も出てくる。岐阜県の中央道沿いの国道のような、サファリパークですね。のけ、俺のもの、しかいないていき。この広大な景色の中で、運営しないと気づかないミサイル。車両車をぶつけてへこませた後、盾持って自家塗装して、バレへんかったミ機の出番だ。レンタカー借りるついでにナンバートをパクったり。 バッテリーを交換していく2機、メルカリの時代は古い、アマゾンの返品すり替えの時代も古い。物騒なフェイントかけてんじゃねーぞ。じゃあ本番行くわ。まあ映せてない当たり察してほしい当さ残念オリンピックサイド引きながらスキージャンプ部門の、間違って場外に着地しちゃったシーン。そしてこれは、おじいちゃんとフェラーリが衝突するシーン。ショッキングだと思うでしょう 正直どっちも悪いです。交通事故の半分くらい、被害者ずらしてる人にも避ける余地が普通にある。そして深夜の駐車場で、22歳の運転手が、合計7回くらい事故ったらしいですぞ。ラパンとハイエースを交互に乗ってる人が、ラパンの感覚でハイエース運転して、修理帰りに電柱と事故る話みたいだな。右ハンドル輸入車のウィンカーとワイパー間違える感覚で、言わないでもらっていいっすか。乗り慣れない車でアクセルを踏み込むことは、並々に注いだドリンクを、こぼす前に机に置こうとするようなもの。 そして基本手の学校ンブレーキ。なんなんだこいつら。平然と路中する人の気が知れない、数百円くらいなら払ってコインパーキング止めよう、そう思う動画なのであった。渋滞しながら30分かけてダラダラ行くか、500円くらい払って高速ワークするか。ああ、せっかくグラセフの死亡時の効果音流したのに、死亡画面でも落ちたり打たれたり引かれたりして、さらに死ぬやつになってるやん。もうローン。 ここでワンポイントアドバイス。頭から突っ込む癖はやめろ。大抵の車の前後長は意外と長い。出せなくなっても知らんぞ。でも疲れ切った体でバック駐車っていうのも、それはそれでリスクあるんだよな。ここは集中だ。テクニカルセクションなら、こっちも仕上げてきてるんだ。そんなことないだろ。脱税区間、退屈で寝落ちして大事故。テクニカル区間、運転ミスで事故。それが世の中の現実だ。現場は一時、騒然となりました。出た。 手紙に警部とか PS ってつける感覚でニュースで必ず出てくる日本を交通事故の大半が前方不注意でも世の中の人の大半は自分の運転に自信がある渋滞乗り上げ逆走2期きは次回ご視聴ありがとうございました